相模の中心に観察します役堂ですなんとか元気を持って、えー、よかったと思ってます最後、えー、全力で演舞して皆さんに元気を届けたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますは役堂構え役構え のが「あっヘッヘッヘッヘッそりゃそりゃ」 you はい、来ました